サム で, すリシですいャあとです今双葉サービスエリアっていうところにいます中央自動車とでこれからええー、どこだったっけ霧ヶ峰、ね、あ, あ, そ, うえ霧、ね、あそうそうそうそうそう霧ヶ峰っていうところ霧ヶ峰中がかんだ<笑>もう一回はい、霧ヶ峰高原っていうところに行ってきます そうですね。すごく綺麗なところらしいです、見、はい、たことないのですごく楽しみにしています、うんうん、友達から勧められたので、はいうん、天気も良くなったしね、そうですね。今日は晴れで暑いんですね、うん、暑いね、暑 い,、うんはい、じゃあ、行ってきます。 キビガミ根工芸に、ね、来ましたすっごく空気が美味しくて天気も涼しくてね、うんうん、けどね、うん、どこが正解なのかがわかんないね正解って何というあのメインキビガミ根工芸のメインここ全部ですうん全部 でもうん、住みたいないや冬絶対無理だって確かにそうですけどでもね標高も1 0 0 0ル以上あるからね雲が近いいいねなんかねうんあ す, すっごく綺麗です、うんうん、むっちゃ綺麗、うん、意外とねくす暑い時に来た方が綺麗かもよ<笑> なんか真夏かなうん国語、うん、に来て何したいですかうーんなんかねうちでお弁当作ってきてなんかピクニック気分で来たいね晴れてきてよかったね確かにそうですチューする<笑>無理です<笑> 中心いいです、はい、で<笑>後ろのその青空と緑と大地大、えー、好きですいいねいいねあ の, あの北海道の辻が丘のことを思い出しますほ、うんと北海道っぽいね東京から離れてこういうところに来るとなんかほんとリラックスできるねできます片道何時間かかったっけ高速使って 時間半いやもっともっともっとえっ、ー、とうち出たのが7時7時前後じゃん着くのは何時でした着いたのがえもう11時、ね、11時ぐらいだねですねうん、うん、すっごく綺麗だからんかもうこのまま逃げたいね<笑><笑> ほら、もうすごいよもくもとかさ、寸劇でじゃん。ね。ちょっと映してみな。そうですね。ちょっとぐるーっとこんな感じ。じ ゃ, あじゃあ、ああ。<笑>見て、これ。最悪。のやね、落としちゃった。このままメガネ屋さんに入っちゃいます。入ましょう。 新しいメガネの持ち主です。似合ってるかな？<笑>よくわかんねえ。大丈夫？どう思う？大丈夫。なんか知的な感じかな。それ考えすぎ、うん。うん。なんか頭良さそうに見える。見えないです。はい。<笑><笑>おめでとうございます。どうもありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。 疲れたね<笑>大丈夫です今日一日の感想を聞かせてください思った以上に涼しくてよかったねでも熱、ね、くなくてねうん肌寒いくらいし、うんうん、楽しかったです楽しかったね、うん、すごく しちゃいました<笑>それでこの新しいメガネ買っちゃいましたこんな感じ、うん、ねいい買い物できたねうんうんで今日本当に一日いろんなものを 落としたりした。<笑>例えば。例えばメガネでしょ？メガネ。チョコレート全部落としたし、そうなんです。あとチーズケーキも落としました。<笑>恥ずかしい、うん、人がいたのにね。そうなんでサービスエリアです2回落としたね。チーズケーキ。あ、そうそう。そう、1回落として。 <笑>ね、ね、超恥ずかしかった。大丈夫です。うん。もう他人の振りしようと思った。<笑>あと撮影用のスタビライザーも落としちゃいました。あ、落として傷ついちゃったね。すごくショックだった。うんうん高いものだったから。まあ使えるから大丈夫よ。大丈夫。うん。ま、うん。まあ大丈夫。<笑> 今日四ハプニングあったんだけどすごく楽しかったあの、うん、天気も良かったし、うん、青空と緑の大地、うんね、すっごい良かった。マスラカ近いね。うん近い近い、うん。北海道とちょっと似て る, 似てるねそうそう、うん。また行きたいです。また今度は真夏にね行きたいね。 新緑の時期みたいなところですね、うんうん、じゃ今日はこの辺で<笑>それじゃまたねバイバ イ, バ イ, バイ